演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちら今回はなんかジェラートおいしいと言われているジェラートはありましたね感じましたこちらが桃ミルクジェラートなんか黒いイチゴジェラートミルクジェラートオレンジジェラートに、ね、抹, 抹茶とほうれん草のブレンドジェラートですあとは 先日食べたベルクラインのパックのうちまだちょっと食べられてなかったしフレーバーは3種類ありましたねそれも買ってみましたどれも美味しそうですではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします溶けるの嫌なのでジェラートからいただきますまずはこの位置看板と言われる桃からいただきますの、ね、でうーん果肉がいい感じでいってますよねではいただきます 感じられるのがいいですねミルクジェラートはミルクの風味が口にした違いに濃厚に広がっていってちょっとジェラートまでシャリッとした食感もあって美味しかったですねこれをベースにしてい桃はちょっと桃の主張が弱かったのが残念でしたね完全にミルクに飲まれちゃってる感がありましたのでもう一度桃の甘っぱさを感じたかったです ほうれん草と抹茶はほうれん草の青さは全然なくて濃厚な抹茶で本当に食べやすかったです春で野菜が取れるなら嬉しいですねオレンジも爽やかな酸味が口の中でシュワッと弾けてシャリッとしたおとともに口の中で広がってくれて美味しかったですそして黒いちごはイケずと黒ごまみのように見えるんですけど 食べてみたら本当にイチゴが甘酸っぱさが口の中にバッと出てましたねイチゴ自体の甘酸っぱさは赤とそんなに大差はないんですが色でどぎもを抜かれましたこれはまたよかったですねそれではあとはこちらのワッフルたちからいただきますね1種類だと思ったら3種類もあったんだ食べなれなかったのチェックしてまあ期間限定とかもあるので一概には言えませんがでは 変わらずなこの甘くていい香りいいですね。ではいただきます。相変わらず衣をついてくるワッフルです。今回もやられましたねから。こちらのサクランはサクランがさっぱりとした甘さが口の中に広がってきてよかったですね。ワッフル本当ワッフルともありますね。 でこちらのマカダミアナッツはマカダミアナッツ味のクリームが何か入っているのかと思ったらまさかのナッツそのものがザクザクと入っていて本当にすごかったですね食感もしっかり感じられましたしとっても美味しかったですが本当に意表をつかれましたそして最後にこのナルトキントキ味これはさつまいもの甘さが口の中で広がってきてしっとりとした美味しさで違うです芋あんとかとはまた違ったおしさがありました、ね、でも今回はこのマカダミアナッツが一番インパクトがありました やっぱりこういう風な紙を入れるだけのことはありますねジェラートもワッフルもとってもお味しいですこういう資産支障も大事ですねもっといろいろ見つけて食べていきたいと思いますというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです円部編に。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします